隅々まで回る予定なんですけれども、まだ一度目しか来ていません。で、なんでこうなってるかっていうと、あの、北海道以外のほとんどの場所がやっぱり雨降ってるんですね。で、まあ、撮影においてね、雨降ると、まあ、あの、いい感じに撮影できないと言いますか、まあちょっと、あの、僕の好きな表現ができなくなってしまうので、まあ、割と天気が大事ということで、北海道にいます。 どのぐらいのタイミングでね、ちょっと難化していくかっていうのは、あの、またおいおい共有させていただきますのでよろしくお願いいたします。では早速、えー、ポッドキャストじゃないや、お便り読んでいこうと思います。大川さんは動画始めたての時にバイトをしていたと思うのですが、どれぐらいの時間をバイトに使っていましたか動画にかける時間との割合が気になります。というお便りですね。ありがとうございます。えー、っとですね、 僕はね、結構なんかその、まあ、社畜じゃないですけれども、アルバイトをめちゃくちゃ入れてる人っていたじゃないですか、高校生の時に。あの、夜勤とか。で、結構月15万、20万ぐらい稼いでるみたいな会話を、 まあ、高校生の時に、僕はねしていたと思うんですけれども、なんかそういった人たちをストイックにアルバイトをしている人たちを見ると、僕はなんかあんまりそういう経験はしたことないかなっていうタイプでした。なんかその、なんでだろうな、ずっと何時間、何十時間も働いて、友達との遊ぶ時間もなしに、ただただひたすらお金を稼いでみたいな思考じゃなかった。 たんですよねまあ、今思うとなんで、そういう感覚なのかわかんないですけれども、まあなんか、月、うん7万から10万ぐらい稼いでいたら、調子がいいかな、ぐらいの感覚でやっていました。まあもちろんね、その、お金貯めたいなと思った時は結構15万ぐらい稼いだりしていたんですけれども、あの、まあちなみに僕、あれですね、ドミノピザ、 で、アルバイトをしておりました。すいません、なんか今雑音が入ったんですけれども、あの、同じ部屋にアンディさんとマッツンがいるので、えー、その音に関してはちょっと気にしないでください。で、まあ、あのー、そういったバイトをね、ドミノピザで、あのー、デリバリーしたりとか、ガストでデリバリーした り, したりとか、まあ、そういったな、あんまり疲れないような、あの、仕事をしていたんですね。で、まあ、動画制作もちろん、まあ、仕事に繋がって、えー、まあ、最初5000円から、 あとは、まあ、徐々に徐々に3万から5万とかなっていったんですけれども、もちろん動画を今後仕事にしていたか、行きたかったので、あの割合は動画の方がもちろん思考はされていました。ただ、いきなりね、やめたら機材も買えないし、えー、生活ができなくなってしまうので、えー、最初はアルバイト8割。で、趣味のその動画が2割。 で、徐々にその3割7割とか、5割5割みたいな感覚でしたね。で、人によっては多分ベストはね、7割の賞賛があれば行動しちゃえばいいと思うんですね。7割のその仕事に繋がっていたら、あの、もうアルバイトやめてしまっていいと思うんですね、三割の。ただ僕の場合は、もう五分五分、その映像の給料が5万円の時、で、アルバイトの給料が5万円の時に、あの、アルバイトもやめちゃいました。 それは、あのー、なんか、5万稼げてれば、まあ、生きていけるでしょうっていう感覚がまず一つあったのと、あの、動画がやっぱ好きすぎて、常に動画のことを考えていたいなっていうふうに思ったんですね。で、まあ、面白いことに、これよく話してるんですけども、サロンでもね。あのー、まあ、本当にその、ハーフコミットをやめて、動画にフルコミット1本に集中することによって、えー、翌月には、まあ、給料が15万円になりましたと。 あの、本当に僕はまあ、運が良くてたまたまね。 15万円になったんですけれども、まあそういったコミットをすることによって生まれる結果っていうのはあるので、えー、ぜひあの参考にしていただけたらと思っております。で、今回のテーマなんですけれども、えー、ちょうどその仕事に対するね、えー、捉え方といいますか、そういった関連でお話ししたいと思います。えー、ちょうどね、トランスサロンにて、えー、昨日案件チャンネルというね、あのものがスタートしました。で、一応ね、トランスサロン のルールとしては、あの、募集チャンネルっていうものがあったんですね。それどういったチャンネルかって言いますと、えー、まあ、1000人以上のね、今、1100、1200人ぐらいかな、約、在籍していまして、ここまで人数がいると、何かその、撮影一緒に行きましょうとか、あの、仕事の依頼とか、あの、アシスタント募集とか、まあ、そういったね、あの、なんか、 つながりを求める声っていうのが、まあすごくあって、えー、そういった人たちをマッチングするっていう募集チャンネルを作っていました。えー、ただ一つだけルールがありまして、あの、金銭が発生する、えー、ものに関しては、あの、NG になっているんですね。で、これなぜかっていうと、まあトランスタの設立して1年半、2年半ぐらい、えー、経つんですけれども、まあ金銭、最初はね、金銭が発生するそのつながりとかも、 OK にしていて。で、それをまあなんか、あまりその、つながってる、その、やりとりの部分までトランスサロンがね、えー、介入していなかったので、まあそのま ま, ま、なんてだろう、仕事がつながっていたんですけれども、まあある日ちょっと、金銭関連のトラブルが起きてしまいまして、まあ一応ね、トランスサロンっていうそのプラットフォーム上で生まれた仕事を出し、つながりなので、えー、そういったその、目に見えないところで、まあ、 起きてしまった。トラブルに関しては、責任が追いかれないということで、一応ね。その金銭が発生する案件に関しては、ng という方針を取らせていただいたんですね。ただ、あのー、まあ、やっぱり、なんて言うんだろうな。トランスサロンのメンバーに対する、そのカルチャーというか、その。 まあ、理念とか、目標のすり合わせが、ここ1年半、2年ぐらいで、完成したと思っていて、完成って言ったらちょっとあれですけれども、ま、しっかりすり合わせができているなっていうふうに認識しているので、例えばその金銭が発生する、ま、案件がもし、その、あったとしても、あの、トランスサロンっていう、ま、多くの方がね、つながり合っているので、そこはある種、なんてうんだろうな、あの、社会人としての、 まあ、その、ルールに準じた形で、つながり、まあ、かつ、その、まあ、案件だったりとか、まあ、仕事につなげるって人たちが増えるのではないかなと思って、今回はね、このチャンネルを作らせていただきました。で、まあ、なんか、このチャンネルが今後、どのようにえなっていったら嬉しいかって言いますと、 あの、やっぱりその仕事につながるっていうのが一番継続して動画を楽しむ方法だと思ってるんですね。えー、僕もこの動画っていうもので、まあ、稼げずに、えー、生活できなかったら今頃動画ってのは多分趣味のままで、えー、自分が好きじゃないことを継続してやっていたと思うんですね。ただこの好きなことを仕事に変えることができたから あのー、今の僕がいると思っていて、今のそのトランスインクっていう会社ができたと思うんですね。で、まあ僕は幸いにも SNS っていうね、きっかけを、まあ、あの、DJ の方から作っていただいたんですけれども、あのー、やっぱりその最初、趣味が仕事に変わる経験をするかしないかってとても重要で、あの、大きくその概念が変わるんですね。僕はすごく、あの、その当時は悩まされたんですけれども、やっぱりその自分が好きだったう好きだ趣味を、 仕事にしたことって今までなかったので、それをまあ体感して、あ、これが本質的な仕事のあり方なんだなっていうことをね、気づくきっかけができたんですね。で、実際に僕もそれを体感して、今のあの仕事スタイルになっているので、まあより多くのね、そのトランスタのメンバーに、まあ仕事をね、まあ本当に何でもいいんですよ。もう、あの、金銭が発生すれば何でもいいと思っていて、えー、金銭が発生するイコール責任が生まれると思っているので、あの、 まあそういった案件を通して、えー、より多くの人たちに動画っていう選択肢をね、作れたらなっていうふうに心から思っております。まあそういった形で、まあ今日はトランスサロンの、まあ、新しいそのプロジェクトに対して、あのー、お話しさせていただいたんですけれども、あのー、まあこのね案件チャンネルだけに限らず、えー、やっぱりその動画コミュニティなので、動画好き同士がつながるきっかけだったりとか、 あとは、わからないことを質問してすぐに解決するようなツールだったり。で、やっぱり技術とかつながりができた先にあるのは、やっぱり出口の部分だと思っていて、それが、ま、あの、広告関連なのか、あとは、ま、そういうインフルエンサー、YouTuber としての活動なのか、本当に様々な方が、ま、在籍しているんですけれども、そういった人たちの一つ一つの出口をね、えー、まあ作っていけるように、 引き続き活動していきますのでよろしくお願いいたします。えー、まあ今ね、北海道の中で、まあ外は雨降っているんですけれども、まあかなりちょっと撮影がハードで、まあ疲れているんですが、 まあ引き続きポッドキャストをしっかり配信していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、ぜひね、あのトランスサロン興味ある方は遊びに来ていただきたいと思っております。えー、絶賛僕のね、えー、毎日数センチの記事も投稿していますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。皆さんそれでは、さようなら。あ、違うわ。それでは皆さん、また明日。